こんにちは。夢占い TV です。今日はうなぎが出てくる夢についてお伝えします。うなぎは簡単に釣れる魚ではなく、高価な特別な扱いを受ける魚として認識されています。うなぎが出てくる夢は、財物が入ってきたり、幸運、昇進などを暗示する吉夢が多いです。暗示する吉兆の夢が多いです。うなぎを捕まえると、財運が入り、うなぎを食べると健康が良くなると買い夢されます。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 富や名誉、成功などの欲望を実現するために苦労している。自分の切実な境遇が反映された意味である。川や湖泉に隣接する海で、うなぎを捕まえる夢。思いがけないところから、大金を手に入れるという意味である。釣竿でうなぎを釣る夢。試験を受けた人は、合格やとても良い結果を得られることを暗示する夢と言われています。また、独身の方は、縁のある人が訪れることを暗示しているとも言われています。 滑りやすいうなぎをしっかり握って逃さないように力を与える。夢。やりたいことに困難があるが、粘り強さの結実が、間もなく訪れることを意味し、新しい協力者が現れ、成し遂げたいことの成果があることを意味します。部屋にうなぎがいる姿を見る夢。とても大きく成長するような人に出会い、良い結実をして結婚する夢と言われています。うなぎの群れを見る夢。良い夢で大きな財産が入ることを意味し、ロトや宝くじを買ってみても良い夢です。 うなぎの骨が削られているのを見る夢。自分の敵だと思って、策略を企む人がいることを暗示する、夢と言われています。うなぎを捕まえる夢。なかなか釣れないうなぎを捕まえたという意味で、財運が上昇することを意味する夢と言われており、うなぎの大きさが大きいほど、その分財運が良くなることを暗示しているそうです。うなぎが襲ってくる夢。家族の誰かが嫌な目に遭う可能性がある、暗示の夢と言われています。うなぎが体や衣服の中に入ってくる夢。 男の子を授かる原夢です。待ち望んでいたことの成就を意味することも、うなぎが水から飛び出して空に上がる夢、とても大変なことを経験しているが、遅かれ早かれ全てを乗り越え、大きく成功することを暗示する夢だそうです。うなぎに噛まれて血が出る夢、横領やお金が入ることを象徴する、吉夢と言われていますが、もし血が出ない場合は、痛いだけで悪夢と言われています。うなぎが自分の体の中に入ってくる夢、子供が欲しい人なら、 とても健康で立派な男の子が生まれる腹夢に関連する夢と言われていますうなぎが大きく変化し木のように地上の浮遊的な存在になる夢希望していた就職や試験での合格昇進などの幸運が訪れることを意味しますうなぎが天に昇天する夢現在行っている仕事について立身出世する可能性が高い暗示と言われており昇進や現在行っている仕事が成功する可能性が高いと言われています うなぎが空を飛ぶように登るのを見る夢。仕事の苦労がなくなり、運気が上昇する夢。出世、合格、就職、昇進、当選、事業成功などの良いことが起こることを意味します。うなぎが泳いでいるのを見る夢。生きる力や能力などを認識し、学ぶなど、事業が反映する機会が開かれ、物質は豊かになり、万事順調であることを意味する。うなぎを網で捕まえる夢。財運が上昇し、幸運が舞い込んで、風紀映画を享受することを意味する。 釣りで、うなぎを捕まえる夢。待ちに待った試験合格や就職、昇進のチャンスが訪れることを意味する。今まで地として進まなかったことが解け、精神的な負担を与えていたことが解決され、余裕が生まれることを意味し、恋人や伴侶がいない人には、良い出会いが期待される。うなぎを食べる夢。うまくいかなかったことがうまくいくことを意味し、健康が良くなる暗示の夢と言われています。うなぎを見る夢。 縁を描くように泳ぐうなぎは、軍師ムや心配事がなくなり、大変なことがうまく解決することを暗示する、夢と言われています。うなぎを捕まえて逃す夢。本人がビジネスをしている場合、結果が良くない方向に進んでしまい、健康も悪くなる可能性があることを暗示する、夢と言われています。うなぎを殺して血が流れるのを見る夢。 どうにか目標を達成して成功し、芸術家にとっては、大衆からの認知度を高め、名声と財を得ることができることを意味する。うなぎを殺して血が出る夢。大きな契約を勝ち取り、芸術家であれば、作品が大きく知られ、財を得ることを暗示する夢と言われています。うなぎに噛まれて血が出る夢。日常で予想していなかった収入が発生したり、横領で財運が豊かになることを意味する。うなぎに噛まれる夢。 噛まれて血が出る夢は、うぶ大きなチャンスを得る、暗示の夢と言われています。電気うなぎに触れる夢。周囲の人との葛藤があったり、摩擦が生じてしまうこともある、暗示の夢と言われています。家の中にうなぎが滑るように次と入ってくる夢。複数の異性から告白されたり、男性の場合、健康が弱った状況により、事故が起こる可能性があることを意味します。大きな洗面器や桶などに入ったうなぎなど、家の中でうなぎを見る夢。 家の中に財宝が入ってきて豊かになったり、結婚運が上がり、新しい人を迎え入れることを意味する。大きなうなぎを見る夢。うなぎの大きさが大きければ、大きいほど深みは増すので、現在している仕事に出世することを意味し、現在病気を患っている場合は、その症状が良くなって出産することを暗示する夢と言われています。そして、基人に会って助けを受けるという夢と言われています。泥水でうなぎを捕まえる夢。幸運が訪れることを意味し、苦労の末に、 幸運が訪れることを暗示する夢と言われています。